ただいま23時5分、中央道の入り口である、小牧ジャンクションに来ています。深夜の中央道をカットばして東京に行った時のタイム、新東名を80キロくらいで流して、休み休みだらだら帰った時のタイム、その2つを比較してみようという企画です。西側のチェックポイントは小牧ジャンクション、東側については、首都高周りのどこかを、タイム計測ポイントと定めます。 深夜帯をかっ飛ばすのが雪側の趣旨なので、一瞬だけにレーンになるこのポイントでも、安全そうなのでオーバーテイクしていきます。実は後ろから、正体不明の車がガンガンに追い上げてきています。できそうならあえて先行しよう。というわけで所要で東京に向かうのですが、家に着いたのは、出発から26時間後の深夜1時でした。 長距離ドライブ記録、宿題と深夜料金帰宅のため更新です。ちょうどミラーの四角に入ってそうな走行位置ですね。適当に抜こうとせず、右車線のトラックの動きに注意しましょう。まあ、ガンガンに走っていくだけなので、要所要所だけ移す、サクサク編集でいきます。頼んだぞプリウス、スタッドレス装着前の、最後の全開走行だ。タジミインターの前、すごく急な下り坂になるんですよね。 ここ多分、ゴールデンウィークの度にミニバンが横転してる。路面もうねりまくってるし、車線幅も一気に狭くなるし、中央道に何か所かある、デスゾーンのうちの一つだぜ。追い越しを始めるときは、合流を邪魔しないよう気をつけます。追い始まり上がったぞ、無限トラック並走編が。 だらだら抜かすと思ったら、上り坂で失速して左車線が抜き始める。こういう時に限ってと反車線も来ないし、無能、10キロくらい並走してたんじゃないでしょうか。やっぱり3車線はあってほしいよな。なんて言ってたら来ましたね。エナジョウトンネル前の、超絶上り勾配が、昼間にだらだら行く時は、ここら辺のパーキングで1回目のトイレ休憩を挟むんですよね。でも深夜帯ならではのハイペースなら、単純計算でも 1.5 倍以上の距離に行ける。エナジョウトンネル区間はレインチェンジ禁止。 追い越し車線側から入ることを忘れずに、どうせ詰まるだろうとクルコンで一休みしてたけど。 結局単独走行だったよ。エナキョウトンネルを抜けた後も、少しだけ険しい区間が続くんだよな。下り勾配に身を任せて好き勝手飛ばせるような、そんなに甘い道じゃない。それにしても多いですね、性能運輸のトラック、30回くらい抜かしたんじゃないかな。昼のうちに仮眠を取って、東京と地方の往復を繰り返す、正規便だな。稼げるけどむっちゃ大変らしいですね。同僚同士でバトルしててっさ。嫌な詰まり方をしているし、言い出すは区間も半分くらいは進めた気がするし、もうそろそろ休み。 見ましょうかというわけで24時だか0時8分駒ヶ岳サービスエリアでトイレ休憩とレッドブルだけ買ってサクッと出ます ガンガンに加速して合流していくんですが、ちょうど左車線の車と同じ速度での並走となり、逆にだるいことになりました。一瞬だけブレーキを踏んで、カーレースみたいな前で後ろに入ります。恐ろしいな、こっちプリウスなのに、空いてる右車線に対比もせず、プリウスのミラーの四角に留まり続けたぞ。さて80キロで走ると仮定した場合、10分で約13キロ進みます。 つまり10分休めばそれだけ遅れるってことトイレ休憩も水分補給も絞って走り続ける方が追い越し車線で煽りまくるより最終的には早い可能性もあるってことだな長距離ほどその手のペース管理は肝となってきます例えば前方に 狂気的に飛ばすノートがいるんですが無理して抜かすより私はほどほどの距離で先行させますトラックに詰まるたびに後ろから煽られるし上りの再加速が遅いプリウスにとって前が開けてからの10秒は地獄となるスワコの西側の丘やジャンクションを24時半に通過しつつ黒ノートくんを追尾します名古屋らへんからスワコって昼間なら片道で3時間くらいかかる印象なんだけどな半分くらいの時間でついてしまったわけか休憩を挟んだのも1回だけで2分台で再出発し したことも聞いてそうですけどねスワ湖サービスエリア湖を見ながらご飯が食べられる絶景の場所なのですが食事は後回しで飛ばしますここから東京までだいたい200キロ体感的には約半分ですねスワインターから向こうは実質初見 冷え込みも進み、油断ができなくなりました。明らさまな急カーブ警告看板がありましたね。中央道って、入る前の警告看板ある、明らさまな急カーブよりも、入ってみたら急だった、軽のカーブの方が危ないんだよな。だいぶ進んできて、双葉ジャンクションだったかな。富士山の北西部の高速道路交差を、1時4分くらいに通過。順調すぎてビビる、サービスエリアあるし、そろそろ休憩しましょうか。深夜ってトラックでごった返してて、 通車用のスペースは10台分くらいしか残ってない印象。地面なんか砂利でいいから、田舎の方は壁を一部ぶっ壊して、強園に敷地を増やした方がいい。確か気温も6度ほど、数日後には積雪予報もあるようだし、本当に今日がラストランになりそうだ。そしてですねー、まさかの雨ですよ。また雨かよ。何が嫌かって。 気温がただですら低い中、幸運によって路面が濡れて、タイヤの温度が奪われることなんですよ。このレブノというタイヤは、温感じと区別がつかないほど、霊感じもグリップしてくれるけどな。それより問題なのは雨天時のブレーキング性能です。グリップ限界というか制動距離が、雨だと体感 30% くらい、普通に悪化するんですよね。それに段差が加わると、追加で 20% の悪化だ。路面が荒れまくってると、下手すると昼間の半分の制動力も立ち上がらない。 中央道というか高速道路なら、路面的にはまあ大丈夫ですよ。山間部のマイナーがたがたろが初見殺し、もう融雪剤を撒いているようですね。フロントガラスがあからさまに汚れてきた。12月に入ってきた。もう冬だな。この動画が投稿される頃には、スタッドレス履き替えの時期ですな。ああ、86どうしよう。中高買ったとして、納車が遅れると、雪の時期と被りそうだな。さて記憶も記録も曖昧なのですが、多分ここ大月ジャンクションですね。 富士山の北東部です。ただいま1時40分。ここまで来れば、東京はもう近いでしょう。名古屋ら辺から東京って、行くだけなら余裕なんだよな。日帰りにしようとすると、帰りが途中から辛くなるんだ。3レーンになって、関東圏を思わせる豪華さですね。混雑的にも安全的にも、3車線もあると理想的で最高だぜ。そろそろお腹も減ったし、ちゃんとした休憩を取りましょうか。 1時49分に談合坂サービスエリア、分回してきたエンジンのクールダウンもしたいけど、まあ寒いし、ほーっときゃ勝手に冷えるでしょ。え、どっち、奥でいいのか、止めそびれた普通車が奥の方で散見されることがありますが、可能な限り普通車は、束になって止めたいですな。トラックは普通車マスクルナとか、頭買ったい、低 i 級の露店にしかならないんだぜ。意地悪なことには止めもあるし、長居するかもしれんし、端っこに止めとこ ラーメンでも食べようと思ったら、深夜だからか、名物系が全部販売停止してるんですね。23時までってなんやねん。というわけで、冷凍食品を解凍した、原価90円っぽいラーメンだか中華そばを、900円くらいで買って食います。これがうまかったのですが、まあ私がラーメン慣れしてないからでしょうな。スーパーで1袋20円で売ってそうな麺、この適当さでも、深夜のガラあきの、フードコートでダラダラ食えるのがいいんだ。さてここまで来てしまえば、もう関東平野はすぐそこですね。 名古屋育ちからすれば関東平野は実質東京その関東平野まで車で数十分で到達できるならそこも実質東京つまり富士山も感覚的には東京エリアの一つだただし道路渋滞てめえはダメだ 昼間なら一瞬なのに、渋滞するとその倍以上の時間が普通にかかる。憧れの東京だけど、いざ行った先で渋滞にはまると、この人たちはなんで、こんなクソ都市に、無駄に高い家賃払って住んでるんだと思う。まだだ、深夜は空いてるし、首都高速、トがある。なんだあれ、この先最急カーブだってよ。本当にもっと危ないカーブ、いくらでもあるんだけど、というか法定速度ガン無視で行くなら、ここが急カーブ、とかないぜ。 直線だろうが油断しないからな。時間も余裕なので、連鎖との両立も兼ねてペースダウン。あからさまに巡航速度落ちてたからか、何か危ないとか、思うこともなかったですね。なんだ、事故か。2代目プリウスが突き刺さってました。なんでや、何をどうやったら、こんなところで事故れるんや。2時30分、八王子インターの、料金所のところに到達。3時間半で、名古屋から東京近郊まで来られましたね。こっから東京都心まで40キロほど。 深夜で渋滞もなければ30分もあれば到達できるだろ平均スピードの驚異的な高さと全てのカーブを楽しめるというか繊細なコントロールの練習ができることうお、今滑ったぞゴミ加速のプリウスでもフロントタイヤ滑ったぞここからの路面ハイドロプレーニングエリアですね制限速度も下がるしサーキット走行は終わりださてこの時間の新透名はゴミだと考えると答え出ましたねプリウスみたいなクソアンダーパワー車でもこれだけ楽しくたどり着けるんだ 走るのが好きなら、深夜は中央道ルート一択だな。しかもあの狭いレーンの中を、スムーズに抜けようと思ったら、ものすごく繊細なステア操作がいるんですね。雑に乗ってたらフラックラになりますよ。両手でハンドルを握って、乗り物と神経を繋げて走るんだ。うーん、ハイドロプレーニングしてるなぁ。路面の水溜まりが、右側だけタイヤを設置させてくれない。まあ運転操作のさらなる熟練も目指せる道ということだ。新透明なんて、詰まる道路にイラつきながら、煽って踏むくらいしかないからな。 クラウンだから覆面を警戒したら、タクシーだったでござる。あるある。サテライトが並ぶ特徴的な区間となりましたが、ここどこだっけ高井戸インターだったと思うんだよね。今は2時46分。目的地は都心部ではなく、このまま C2 を経由して北に行っちゃいます。霧もいいし、朝3時。出発は夜11時。これをもって、名古屋東京タイムは約4時間とさせてください。新透明経由で、昼間というかデイタイムに、名古屋から東京に行くと考えたらどうですか ほぼ違いないどころか、普通に早いでしょう。2時48分に英福料金所に到達。ここから首都高となります。ここから10キロで C1 に入れる。60キロくらいで進んでも、10分くらいで着くはずだ。そしたらちょうど3時ですね。まあ、それでいいでしょう。この路面と、雨の中で入るには、急すぎるジャンクションのカーブ、これぞ首都高、潜っていって、地下を流れる本線との合流。しっかりスピードつけていこう。こうしてみるとかなり潜るよな。 地下鉄はどこを走ってるんだろうか、絶対干渉してるそして盛大にガラスが曇りました ワイパーで拭き取れたということは外側ですねトンネル内は暖かいからなまた、あ、2車線とも埋まってるよ帰宅パートで何度も愚痴ることになるだろうけど意味なき低速運転は逆に危ないんだ隣がこれだけ詰まってるならちょっとくらいアクセル緩めてあげりゃいいのにさて随所で見られる緊張ポイント合流直後の分岐による進路クロスです深夜帯なら余裕なんですけどね並走が始まる瞬間にはどの車の間に入るか決まってないといけないなんか発煙筒が置いてありますね 雨の深夜の首都高って、ルーレット族関係ない人でも、普通に事故るから、雨が怖くないとか、雨も昼も同じとか、タイヤの負荷ベースで、大した速度で走ってないから言えることなんだ。この先停止って書いてあったけど、ゼブラゾーンの奥に、何か落ちてるだけだったよ。落下物なんか、常時警戒するのが基本だろうぜ、電光掲示板の表示とかなんにもならない。さて、荒川のところに来ました。 ジャンクション名はわからないけど、橋の合間から見える、川沿いの景色が昼も夜も美しいですよね。首都高の合流、慣れてしまえば余裕。合流前に、勝敗起業者はベタ踏みしてでも加速しとけと言いたい。貨幣パーキングエリアでちょっと休憩。入り口が右か左か。 直前にならないとわからないのがちゃですね。ラーメンの無人自販機あったよな。追い越し車線側からだから、ここの合流は余裕ないっすね。首都高の60キロ制限は、オービスコミで何キロで巡航できるかわからなくて、地元のトラックの方が早い。適当に手前で降りて、早朝の東京を流しましょうか。そこ埼玉県らしいぞ。ちょくちょく言うけど東京って、灰からキラキラなイメージに反して、老朽化日本の象徴みたいな都市ですよね。首都高に初めて乗った時なんか、ボロいって感じちゃうよな。 上の道路インフラがこれなら、同じタイミングで整備が始まったであろう。各地の上下水道はどうなってるんだろう。富士山噴火で東京が、大地震一発で各地がダメになりそうな不安感の中、帰宅パートのスタートです。スモークの黒ベンツの S クラス、いつ見ても雰囲気がさっきに溢れてる。近づいただけで死にそう。あの台になって、なんかおとなしくなったなーって思ったけど、普通にベンツしてるわ。さて、来た時に朝3時だったスポットを、14時半に再び通過します。 ちょうどいいし、計測開始はここにしましょう。おっと、普通に右から行けばいいのに。 惰性でブレーキを踏み込んでしまったこの先レーダー探知機隠しは用なしだ帰り道パートは宿泊代をケチり深夜料金で帰宅するためそして何より中央道サーキットとの比較のため全く急がないだらったら運転で行きます5 0キロ制限の法定速度よりは速いスピードで走るだろうけど、まあ首都高の法定速度なんか目安だし左車線も80くらいで流れるけどどこかで法令遵視トラックに詰まって抜きたい時に開いたら抜くって感じだよな 24時まであと9時間はあるということなんだけど、休憩しながら、寝ながら、80キロ以下で行って、さてどうなるでしょうか。昼間のクロス合流、タイミング調整のため、真っ先にブレーキ踏むせいで詰まってますね。よく名古屋走りって言葉が使われるけど、東京の方が運転はひどいんだよな。夜勤のタクシー運転手がたくさん混じってる感じ。うおう、ローダウンした AMG の G クラス、日本で乗るには理想的でかっけえと思っていたら、底辺ミニの登場です。 濃いくせにボディ合成あって、走行安定性も高いから、低価格外車という特性も相まって低変化する印象。車種はどうでもいいんだ。悪い意味で運転に人間味を感じない、そういう人がかなり多いですね。動画の垂れ流しでも感じ取れるかもしれないが、関東エリアの高速道路の追い越し車線は、低変というか、まあ殺伐としてるよな。脳みそゴミに追いついちゃったよ。動画ネタになるし、今入られたらおラクションやったろ。来い。来ていいのよ。 つまらん、運転が殺人的なくせに動画的につまらんとか、お前現代で生きてる価値ないで。とは言っても、逆に生きてる価値ある人間も、この世には誰一人としていないけどな。考え事する余裕もないくらい飛ばしてた雪と違って、帰りは体力的にも、眠気的にも、考え事的にも、とにかくしんどかったです。やっぱり、法定速度違反だーとか、ゆっくり行くのが安全とか、嘘だわ。 大橋ジャンクションだったかなあの高架ソイド直線でぐるぐるするところ、そこから透明高速ルートに合流します。4回転くらいループする間に、1車線は左に入ればいいかなこの先の合流って、渋滞の定番ポイントなんですね。このぐるぐる部も詰まっちゃってるよ。割り込み運転しまくってた方落ち l S が、痺れを切らして急アクセル。車の間をクソみたいなバイクがすり抜けてきました。おいジュリア、引け。 俺が引っ越しの挨拶で、バイクや車が好きって言った時、近所の人たち嫌な顔したんだよ。お前らが金曜と土曜の深夜に爆音出すせいだろ。そのうち排気音計測が最大回転数時点になって。 そそのものももも数デシベル厳しくななって継続車検も弾かれるようになりそうにり EV 化で EV を否定する騒音マフラー乗りは、ますます世間から嫌われそうですね。86買う予定だし、やめてほしい。というわけで燃費がリッター30出せる。80キロくらいを巡航速度にして、左をダーラダラ走っていきます。雪の半分だ、とまでは言いませんが、流れる景色が実質スローモーションですね。ああ、サンダカゴシリーズのステーションワゴンいいな。プラグインハイブリッドがあったら、無理して予算積んで、 中古で買ってたかもしれん BEV やハイブリッドはまだしも p h v ってやっぱりマイナーだしエコではないとも言われてるからな特に冬の通勤は暖房のためにエンジンがかかるので乗り手が超厚着するか電熱ウェアでも用意しないと EV にもならなかったり EV のエアコンは400ボルトで動かせるらしい ガソリンンン車みたいいに、エンジンを暖気する必要もないとか。マジでここ左にトイレあったのかよ覚えておこう冬の EV がどうのこうのとか言われてるけど大抵はデマかすでに解決済みだし何よりも家で毎回満タンになるのが強すぎるリーフが2台充電してるがネックは航続距離だよなぁ価格については2023年以降の BYD 上陸があれば少しは変わるかもしれん海老名サービスエリアで仮眠しつつダラダラ休みます この時15時半動画で映ってるかわからないけど左側に海が見えるんですよね夕方なのに曇ってて貧しくなくて素敵対向車線側は混んでるな やっぱり東京って。そして右下、ついに60キロ台に落ちる。ここまで下がると、通過時間の都合で逆に燃費は悪化しそうだし、何より遅すぎて、体感時間が伸びる。これですよ、この景色ですよ、何の張り合いもないこれがあと5時間、耐えられますかテスラの自動運転に任せて、助手席の女の子を触って過ごすなら、まあ悪くないかもと思います。ああ、俺はなんてバカなことをしているんだ。 時間が経過した分だけ肉体にも疲れは蓄積していくんだぞそれにしてもゆっくりなハイエースだなぁ何が楽しくてそんなにゆっくり走るのもしかして栄養所に帰ったらむちゃくちゃ怒られるのそれか別の現場に行かされるのかもしれんなだからダラダラ帰ってるのかもしれんいや奈良高速大削減って言って下道でいいのかさて山越エリアの左ルートが閉鎖されていましたが合流しましてもうすぐ5点ば 箱根の西側ですね。16時40分となりまして、御殿場インターを通過していきます。やっとクそ新透名に入りますよ。燃費節約のための第1車線クルーズ。底辺の旅行感にも似た惨めさを味わう。3車線。だから何いやー夕方ですねー。これから長いですよ。マジで新透名も静岡県も、長いんですよ。 そして眠いし、精神的にもしんどい。実は以前、適当に踏んでたら172でリミッターに当たったことがあるんですが、何も危なくなかったですよ。むしろこの超低速運転、意識の集中というか、本能的危機感の呼び起こしもできず、眠くなるだけ。17時、なんとかパーキングだかサービスエリアに入り、まただらだら仮眠していきます。この海は駿河湾沼津だろ。上りも下りも絶景だから、通過するたびに寄りたいぜこいつまたパーキングエリア入ってんな。 はい1 8時に、どこだっけこれ、多分清水パーキングエリアですね。プリウスの乗り心地と直進安定性のおかげで、あと3万円くらいのシートクッションのおかげで、体は余裕なんだけど目が。 やっぱ重さは快適性に直結するな。120キロ制限区間ですが、なんかあったかなレクサスのセダンが早かったのと、あとなんかあったっけ実はこの日の朝、漫画喫茶でやけに喉が渇くなと思って調べてみたら、糖尿病の疑いありって出てきたんですよねー。まだ21歳なのにか、そのことで随分と落ち込んで、昔のあれこれや、今朝のひどい夢を思い出して、精神的に地獄、そして眠い。 今回は引き伸ばさないといけないから、ことあるごとに休憩取ってたけど、それでも眠い。トラック多いな。普通車マスに花壇とポールを立てて、なんでこんなぐるぐる形状にしたのか。逆走対策より、トラック用の駐車マスの方が大事じゃねえの。車内リミッターだか、異常な法定速度順守運動、マジでやめた方がいい。 特に、長距離経験どころか、免許すらも持ってない人間は、発言権を剥奪しろ。あのアルファードの人、一番左から抜けば、普通に空いてただろうに。もう意識ないです。音楽流してたけど、思い返しても記憶がない。なんでこんな、無駄に危なくて、事故に直結するほど危険な運転をしてるんだろうか。いや、 企くと深夜料金のためなんだが、三車線区間も終わってしまいましたね。新東名一番のクソエリアです。またかと思うでしょう。でもねーパーキングエリアに入る瞬間くらいしか、カメラを回すポイントないのよ。ここはどこだっけ遠州森町だったかな。20時47分に到着です。トラック多いよなぁ。逆走対策の方が、このトラックたち全ての運転手の、仮眠場所確保による、寝起き対策より大事なの 中央道はまだカーブがあって張り合いを得やすいが、新透明とか、完全自動運転車用だろ。自動運転実験路線の一般開放。そっちの方が合ってる。しかも地確保のためか山ばかりで、透明高速みたいに、海を見られるわけじゃない。反対側混みすぎな。深夜の2時台でもああやって詰まるんだ。新透明は、昼の方が空いてるレベル。深夜2時でも道路封鎖だし。 飛ばしたら飛ばしたで、危なくないくせにスピードだけ出て、致命的な違反行為になるから、なおさら嫌いなんですよね。さてこの長々とした誘導路は、岡崎サービスエリア、ヤバトンがあるところですね。到着は21時半ですが、ダラダラ YouTube を見てたので、なんやかんや1時間以上の滞在となりました。動画を見てるだけでお金が稼げるって、こういうことを言うんですね。結局22時50分の再出発です。もうダラダラ行けばいいだろ、ちょっと、もう合流なのに遅くない 何積んでるんだよ、遅すぎるだろ。時速20キロ台で本線合流かよ、全代未聞だな。右後ろを見た感じ、幸いにも後続は少ないですな。はなんでそこでブレーキ踏むのはもう本線だぞおい、終わったわ。合流車線駐車は深夜帯名物だが、これはないだろ、これだけはありえないだろ。どうする止まって様子見るか。まあ後ろも来てないし、合流車線消滅がないようだし、このまま普通に行きますか。やっぱ新東明ってクソだわ。 通るなら昼間か、自動運転にハンドル操作も任せる前提がいいですよ。私は意味なき低速運転のせいで、5回くらいは左の白線踏みました。やっと、やっとですよ。東海環状と合流し、トヨタ東ジャンクションだったか、東名高速との再合流です。御殿場からトヨタ東まで、214キロほど、今23時、御殿場入ったのが16時43分ごろ。200キロを、6時間かけて通過したことになりますね。うち3時間くらい休んでたけど、 こんなところにもトラック止まってやがるぜ。トイレもないのにどうするんだろうな。さて、平均70キロで210キロを3時間走って、その他に3時間は休憩。これで合計6時間ってところか。クソすぎでしょ。なんで3時間も走行してるんだよ。こんな道、160出せれば1時間半で抜けれるぞ。なお深夜に来ても、例の2車線区間で壊滅するからな。70キロも出せない地獄が続く。 深夜帯の新東名は高速道路と呼べないレベル相変わらずここがどこか覚えていませんがまあ名古屋インター前の3車線になるところでしょうここまで来たら自宅まで燃費走行したいですねあそこが名古屋インターです今23時13分なんやかんやいい時間になりましたな休めて安全だと思うだろ 違うぜ精神には疲れが溜まるんだこういうダラダラ帰宅は3回目ですが翌日への肉体の疲れの持ち越しは今のところないですけどねちょっと眠くなったので休んでいきますどうせこうなるならあんなに長居しなくてよかったじゃねえかというわけで録画データももうなくなるのでまとめに入らせていただきます法定速度は安全運転とは言わない 雪の中央道アタックは、あの気温で雨降ってたのに、危ないことは一つもなかったんですね。もちろん運転への熟練、適当にアクセルだけ踏むような人間には、できると言えないような領域の走りが要求されます。まあそこまで言わずとも、運転に集中しつつ、しっかり走る方が、寝起きして事故るような道より安全ですね。小牧ジャンクションに着いたのは23時半、家に着いたのは翌日の24時半頃。 累積26時間の日帰りドライブでした。まあ寝てたり漫画喫茶でダラダラしてたり、別の用事があったりしての26時間だけどな。意味 D 世域帰りの17時間を、1ヶ月と経たないうちに更新してしまうとは、不名誉なことです。ビジダイを蹴チって、深夜料金に届かせようとしてるだけだからな。ゆっくり走るのは燃費を稼いでいるだけ。結局、800キロくらい走ってしまいました。日帰り一発だと、翌日の余力とか無視して、強行軍ができるので楽ですね。 そうだ、東京を出てからここまでのタイムを忘れていたな。動画を見返したら14時半出発って言ってましたね。今23時半なので9時間かかったわけか。休憩抜きで6時間くらい355キロを大体いい70キロで走行してたからな。 適当に割ったら5時間ちょいだな2時間分無駄に疲れるのかはみ出し警告と自動追従のクルコンがあるからまだマシだったがそれもなかったら寝落ちで事故るぞ経験もない人間が権限を持って口出しをすることは本当に殺人的で危ないなと思いましたまる次を私がやるつもりなら常識的なペースで淡々と抜く そういう微妙な領域を試そうかなぁ。86が納車されるなら、その日の帰りあたりだな。なお全区間燃費は23でした。帰りはずっとリッター30出てたので、雪はリッター16か17あたりかハイブリッド要素がない数値だが、あれだけ好き勝手走ってたのに、そんなもんなのか。上り坂でベタ踏みにはさせず、下り坂で稼ぐように運用したからなのかもしれません。さてもう終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。